今日はミニマリストたけるさんにお越しいただきました YouTube、はい、オンリーの広告収益でマックス120万円どういう人に届けたいかっていうのを明確にすると、はい、心に響いてくれるんです月5万円稼ぎたいっていう人がこのチャンネルよく見ていただってるんですけどたけるさんが思う月5万稼ぐプチ企業におすすめなアイディアってアイディア特にミニマリストならではの視点だとか、はい、ミニマリストになりたいっていう人におすすめできる方法があればなるほど もうそれでこそ今僕がやろうとしてるのが、はい、ミニマリスト向けのイベントああ、はい、あんまりないんですよね、うん、ないプラスです、ね、あの僕も何個かイベント開催したりとか出席したりとかしてて、はい、一番出てくるのが、はい、自分の周りにミニマリストがいないから話せないとは、はいはいはい、でやっぱこういうイベントがあると、はい そういう話で盛り上がれるし、うんうん、自分も成長できるし、はい、こういう会を開いてほしいっていうふうにめちゃくちゃ言われて、はい、であのーまあ、先ほどにもちょっと言ったんですけど年末に 100, 100人規模のイベントやるんですけど、はい、僕こんなに集まると思ってなくて正直50人ぐらいだろうなと思ったんですけど<笑>しかも茨城で茨城で す, よ、ね、そうなんですよだからそれだけニーズが膨らんでるから、はい、だから自身でイベントを企画してみる。はいはい でまあ、人によってはミニマリストで有名な方を、ね、お呼びしてもいいでしょうし、はい、本当に50人とか100人集まるだけでもね、まあ、売り上げとしてはうん十万とかになるから、はいまあ、その一部を利益として、まあ、1万円でも2万円でも上がっていけば2回開催すれば5万円になりますので、ね、本当ですねっていうのもできるかなと、はい、いろいろ大変だとは思いますが、はい、やるときのコツとかってありますか 集客と僕の中でイベントを僕も結構やったんですけど、はいはいはい、どこまでの参加費をもらって、うんうん、どこまでその自分の中で利益にするのか、まあ、最初は利益は考えない方がいいのかなとあまり本当にそれこそ損益分岐点っていうか、はいまあ、もうギリギリのギリギリトントンぐらいの資質とまあ入ってくるものがトントンもうプラマイズルぐらいのところでもいいのかとりあえず知ってもらう、はい、イベントやってるっていうのを知ってもらうことが まずすごく大事なのでまずはちょっ と,、えー、とどこどこでミニマリスト向け、まあ、交流会として、まあ、10人規模ぐらいでまずやりますというのでちっちゃ い,、ね、ちちゃいもうところからやるのが一番いいかなと。で、やっていって ちょっとずつ規模を大きくしていって、まあ、値段もね500円ずつ上げていくとかっていうふうにやっていくのがいいんじゃないかなと再現性がありますよね10人だったらね友達2人ずつ呼んでくるよう な, な ま, まあそうですね、はい、できますしさらに今のトレンドというか、はい、ミニマリストってなりたいやってみたい知りたいっていう人結構今いますからね そう実際結構ねミニマリストのもう大阪行った時50人50 人, 50人集まりましたからねすごいですよね。そねだから、まあ、YouTube だとやっぱり間接的な関わり方になっちゃうから、はい、直接関わりたいっていう人が集まってくれるのであ、まあ、東京大阪名古屋、はい、九州、まあ、福岡とか、はいはいまあ、そういうところでやってみるとあ福岡やってないですね福岡やってないんですよねはい<笑><笑> はい、やりましょう<笑>ミニマリストの方見てますかはいやりましょうはい福<笑>岡は多分すごい集まるかなと思います集まっそうですね、うん、なんか前回僕大阪行った時に福岡から来ました、うん、ああ、うん、ありましたもんねで僕自身もあのなんだろうミニマリストの訪問企画、はい、いつもやらさせてもらってるんですけど、はい、そこの応募でどの地域が多いかっていうと、はい、東京がまず一番多いっていうのは、はい、確かなんですけど 続いて大阪とかあと九州が多いんですよ ね,、はい、<笑> そ, んんすねそうだから九州は結構おすすめかもしれないですイベントはなるほ ど, るほど、うん、にいるかもしれないです、ね、できますよねミニマリストそういいんじゃないのかなとただまあイベントがちょっとやるには自分はあんまりそういうのやったことないし苦手、はいはいはい、だなっていう人は まあそうですねもうそれこそ最初の方に行ったもうとにかく自分が今持ってる知識とか経験とかを使って発信活動で誰かの悩みを解決していく、はいまあ、それがちょっとずつ規模が大きくなっていけば、はいまあ、最初1日1000円でも2000円でも1ヶ月。 例えば一万二万となっていくので、そういう風にちょっとずつ収益を伸ばしていくっていうのがありなんじゃないかなと。やっ一歩ずつなんですね。そうですね。うん、もう最初は一気にガツンとやるよりも、もうんまあ、ちょっと試してみてやってみるみたいな。ちょっと試すってい う, う、うん、軽いというか、まあ本質を捉えつつもしっかり進んでいくっていうのが、ね、ん、まあ数ヶ月、まあ半年、一年とやってみて、うん、結果が出なければ、ちょっと別のジャンルで挑戦していくのもいいんじゃないのかなと。 すごい超もうこれ皆さんめちゃくちゃためになったんじゃないですか う, ももうすごい刺さってますし、はい、やらないとミニマリストイベントやらないとって思いましたそうですねぜひぜひ<笑>もうぜひぜひもうミニマリストのイベント福岡もしくは九州でやりたいなと思った方コメントを、はい、ぜひしてくださいお願いしますやる気になってきたんで、はい、あとはミニマリスト美穂さん見てますか<笑><笑><笑>もう個人的に<笑>はいやりましょうもう一つ聞きたいんですけど、はい、ミニマリストだからこそ、うん あの生活費だとか、はい、結構ミニマルになってると思うんですけど、はいはいはい、じ, じゃあ何にお金を使ってますかっていう質問をしたなるほど多分アフさんと一緒だと思うんですけど自己投資あ自己投資です ね, あ 自, 大事ですねあの自分の経験だったり成長に、はい、とにかく今ひたすら投資してるっていう状況で、はいはい、例えばどういうこと例えばそうですねまあ本を読むのもそうだしいあと人と会うこの辺 人とあも、はい、大事ですね。うん、あとはまあ、セミナーだったり、イベントに参加するっていうのが、今僕のメインの自己投資になってるんじゃないのかなと。なるほどね。ねもうこれだけで、めちゃくちゃ人生変わりましたね。いやー、変わります。なんなら、半年で変わったかなっていうこと、えー、なんですか。はい、半年っていうか、まあ、そうですね、まあ、すね半年ぐらいです。あのー。 えー、とコラボをし始めたのが今年、はい、2019年の7月なんですけど、はい、で今11月だから約5ヶ月間コラボしてきたわけじゃないですか、えーはいはいはい、で数字も伸びたし、はい、でやっぱ人と会ってるからいい刺激になる、はい、で僕の知らなかった知識とか情報が聞ける、はい、であとはそういうつながりもあってコラボしたりとかまた新たなイベントに。うん えー、行ったりとか開催したりとかここ、はい、そうですそうですそうです<笑>っていうふうにやっぱご縁が広がると仕事の幅も広がるしインプットも増えるから新鮮な生の声が聞けるそういう意味でッあんまり載ってないんですよでやっぱ生の情報ってめちゃくちゃ貴重でやっぱ現場を知ってる人の声って一番貴重じゃないですか 本, そうそうそう本って あれ半年前の情報なんですよ実は執筆するのって半年かかるんでありますしそう、だから生の現場の声聞くのって一番リアルだからやっぱ人と会って意見交換情報交換するってめちゃくちゃ重要なんですよねいやあそうですよねもう僕う経験だとか人に会うとか。 だからもう結構旅だとかするんですけどでもコラボする前の5か月前ってどれぐらいのタイ、うんはいえー、登録者で言うとまだ1万5000人ぐらいであ あ, で、はい、あのまあ、今年2019年の1月時点で登録者5000人 で,、えーではい、7月になる前ぐらいが1万5000ったのでまあ、1万人伸びたぐらいなんですよなるほどなるほど、はい、7か月ぐらいはいはい、はい、でもコラボし始めて3万人一気にもう 2… まあ3万人までいかないか2万5千人増えたっていうかすごいなるほどでもあるし、はい、あとまあ視聴回数的にもそのコラボする前っていうのは月間で50万回再生ぐらいトータル、はいはい、1か月で、はい、1再生だとどれぐらいなんですか、ねはい、1つの動画だとそうですね、まあ、5000回ぐらいあ平均でい、ねはい、で今では、はいまあ、1万回が平均くらいですかね、うん、1万5千ぐらい平均で、はいはいはいまあ、月間だと 100万回超えて100万回から150万回を行ったり来たりみたいな感じで す, す, ご, いすごい伸びたのですごいですねもう数がもう多すぎて、はい、<笑>いやいやいや全然想像ができないんですけどでも。 2年前僕が YouTube 始めたての頃って、はい、1本の動画数百回とかですかね再生回数100回とか200回とか、はいはいはい、最初はそうなんですねやっぱり絶対最初はもう関連動画にも乗らないし<笑>やっぱり話慣れてなかったりとか動画撮り慣れてなかったりとかしてやっぱりもう見るに見かねない動画とか多いと思うんですけど<笑>昔はちょとどうしたら、まあ、普通切ってますか あもう残ってるののももちあらちらありますああのでもほとんど消したかなと今では。今、えーまあ、昔の動画は残ってないんですけども、はい、まあでもやっぱり何が大事かっていったらとにかくまあ50本100本動画を作っていけば、はい、ある程度やっぱりその動画の中で再生されてる動画再生されてない動画っていうのが分かってくるので、はいまあ、世の中のニーズも分かってくるしあと。 話し方だったりとか、まあ、話すトーンだったり声の大きさだったり表情の作り方だったりとか、はいまあ、話すスピードだったりそういうのも結構いろいろ分析できて慣れてくると思うので、はい、うとにかくそういう風にコツコツ上達していけばいいんじゃないのかなと思います。 分かるんですかね、うん、気持ち的にはまあ、はい、とりあえず今の自分ができることを一個ずつあの消化していくというかやっていくのが一番いいんじゃないのかなと思います、うん、ありがとうございますはい今日はですね、はい、ミニマリストたけるさんにお越しいただきはい YouTube のミニマルな方法だとか、はい、YouTube の最適化だとか、はい、あとはミニマリストができる月5万円稼ぐイベントの方法だとかを詳しく、はい 教わりました本当、はい、今日はありがとうございましたあ こ, ちらこそありがとうございますますけるさんの動画概要欄に貼っておくんで、はい、よかったら見てください今日は動画を見ていただきありがとうございました、はい、また次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイいやー皆さんいかがだったでしょうか実際にミニマリストとして活動されてるたけるさんにお話をいただきました皆さんいかがだったでしょうかミニマリストたけるさんの話すごくよかったっすよねももう僕もこれ聞いた後にすぐ自分で YouTube 始めたりだとか YouTube のそのシステム的な検索でいかにあの上に上げるのかっていうことをすごく重視してやるようになりました皆さんもこういうふうに僕がコラボしていくいろんな方のお話を聞いてあこれだったらできるなとかあれだったらできるなっていうふうに思っていただいてどんどん実際に実践してもらえればなっていうふうに思います今日はどうもありがとうございました僕のチャンネルでこうしたコラボ 動画を作ったりだとか、フリーランスの生活だとか、ミニマリストの生活についてまとめて、まずよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。また、たけるさんの動画も概要欄に貼っておくで。よかったら見てください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。